あなたはマリアが大切にしていたライオンのぬいぐるみ朔太郎ですよこの山は煉獄山あなたは今 さんのふもとにいるのです。魔女さん、僕はマリアのところへ帰りたいです。帰らなかったらマリアがきっと泣きやみません。どうやったら帰ることができますかこの山のてっぺんにいたれば帰ることはできるでしょう。ただし。 それはとても大変な試練ですその試練に耐えられたら僕はマリアのところへ帰れますか帰れますですがそれはあまりに大変なことですウリュウマリアのところに帰れるなら僕は何でも頑張ります ここは第一巻。高慢の罪を清める場所です。ご覧なさい。ここでは、生前に高慢の罪を犯した者たちが。重い石を背負って歩き続けなければなりません。お前には高慢の罪がある。 この罪を清めなければ上へは行かせぬウリュウ僕にはどんな高慢の罪があるのですかお前はマリアには自分がいなくてはダメだと決めつけているぬいぐるみの分際でとんだん思い上がりだお前には傲慢の罪がある 良いというまで岩を背負い続けるがいいウリュわかりました。 お兄さんがいいと言うまで頑張ります それを、お兄さんに怒られてしまったんだね<笑>頑張ろうサクタよくぞ頑張ったおまえの傲慢の次は 清められたぞお兄さんありがとうございます上へ登ってもいいですか、うん、よかったですねサクタロさあ上へ登りましょう マリアは僕がちょっと汚れてるくらいで嫌いになったりはしないよさあ上へ登へろうここは第二2巻嫉妬者がまぶたを縫い止められて歩き続けなければならないところです お前はマリアとその母親の関係に、いつも嫉妬していただろう。その罪を清めるまで、上へ登ることは許さぬ。あ、えー、ウーリア。 ここも僕のの罪です。ここの試練も頑張りますう、うんお前はぬいぐるみだからまぶたがないではないか。ではこうしよう。お前の両目の黒い布をちぎってしまう。 お前の嫉妬の罪は清められたぞさあお前の目を返してや ここは第3巻フンドの罪を清めるところですお前はぬいぐるみの軍在でマリアとローザ親子の関係をフンドしたであれやその罪を清めるまで上へ登ることは許さんここは第4巻 タイダの罪を清めるところですお前はマリアと楽しく日々を過ごしマリアが自立し勉強する機会を奪い怠惰に引きずり込んだその罪を清めるまで上へ登ることは許さんだ ここは第5巻「貪欲の罪」を清めるところです僕はマリアに誰よりもそしていつまでも昨日までよりも愛されたいと常に願ってきましたそれが貪欲の罪になるかもしれませんうん分かっているようだな。 ここでは地に伏してその罪を悔い改めるのだここは第6巻暴食の罪を清めるところです瓜生僕はマリアが一りぼっちでお留守番をする夜によくお菓子パーティーを開こうと言ってました寝る前にお菓子を食べるのは いけないことだと知っていたのにですそれは暴食の罪になると思いますわ、うん、かっているようだなここでは食べ物を前にその罪を悔い改めるのだ サク太郎本当によく頑張りましたあなたは天国へ行くことを選ばない代わりにベアトリーチェの魔法で再び人間の世界によみがえることが特別に許されました僕はこんなにもみすぼらしい黒ずんだ綿の塊にすぎませんこんな僕が本当にサクタロなのでしょうか マリアは本当に僕をサを朔太郎だとわかってくれるでしょうかあなたをあなただと認めてくれるかどうかは誰にもわかりませんそれを知ることが恐ろしいならあなたは天国へ登ることもできるのですよ どちらにしますか天国でも人間界でもどちらを選んでも良いのですよウリュ僕の答えは決まってますマリアはあなたがサクタロウだと分かってくれないかもしれませんよマリアが僕を分かってくれるかじゃないんです僕がマリアの近くにいたいんです僕のことを 汚い綿の塊だと思ってしまってもいいんですわかりましたそれではあなたをベアトリーチェの魔法に委ねることにしましょう六っ島のベアトリーチェの元へいいえ違いますあなたの試練の間に新たなものがベアトリーチェの名を受け継ぎました そのもののもとであなたはよみがえりますその無限の魔法による奇跡で